公式バーチャルのイルーーチルユュのハトでーすま、ちょっとね前になるんだけどイルハートね朝のるりちゃんとねじのまほろちゃんと「闇鍋」っていうね、イベントに出させてもらったんですよ。でねま、そこのコーナーでこうイルハートのお悩み相談みたいなやつをねやったんですけどそこでね相談してくれた人の中に何か「パソコンを使った画像編集があんまりうまくできないんですけどどうしたらいいですか?」って相談されて。 私、気づいちゃったんですよ時代はデジタルだなってねって<笑>ことでねイルハートファンボックスでねよく絵日記を書いてるんですけど、まあ、その夢日記絵日記ってねあの、実はあのめっちゃアナログで書いててあれなんですよあの、ネームペンとかで書いてこう、クレヨンで色塗ってっていう感じのやつをねやってたんですけど、まあ、その質問を受けてねやっぱり時代はデジタルやなとこうデジタルに 適用していかねばならないなって<笑>思ったので今日はねあの、初めてなんですけれどもフォトショップを使ってねこの PC スキルを活かしてねお絵かきをしていきたいと思います大好きはいというわけでねまあ早速夢日記書いていこうと思うんですけれどもまなんていうんだろうな Twitter とかでもねよくかいてなんか。 集中してるんですけど、ルハとね、なんかめっちゃ夢見るんですよなんかね、一番最近のやつをね、今日は描いていこうと思うんですけどもなんかね、なんだろう日記するけど、私とちょっともかもしんないけどじゃあ、ちょっと描いていきましょうよっこわらせはははは、描<笑><笑><笑>けないなんで描けないのなんで描けないの<笑> い、やっていきましょう<笑>なんかねえっていうかあれなんですよねみとこのペンタムっていうペンタムをね触るのも初めてなのでよいしょよいしょ あ, あでもさお っ, ったよりかけるかもしれない。 テスト。ああ。そう、いつもね、あれなんだよねい、いつもあの。鉛筆、鉛筆、レムペンで書いてるからさ。うん、本当にもう。機械を触るって難しい。<笑>まだちょっとお団子は省略して、こう、なんか、もこもこみたいなやつでしょ。 そうそうよくねなんか夢日記をね書くようになって思うのはなんかイラハートの衣装めっちゃ可愛いなってね改めて思うんですよなんかねすごいママがね頑張ってなんか一生懸命書いてくれたんだなって思うとすごくね嬉しくなりますねまぁ、あ、そんな<笑>なんで見てみたら<笑><笑>待ってめっちゃオレンジのつもりだったんだけど何や、ね、あのあれやねたまには色つんでもいいか にーよいしょあかんだった。 はかてたまるかな 私がけたがけとということでねまあ有名日記なんで有名内容をねちょっと書いていきたいんですけどなんかこの間見たやつはあれなんだよねなんか閉店間際のなんかなんていうのお店ちょっとちょっと古びた何て言うの雑貨屋さ ん, ん雑貨屋さんとね薬局の中間みたいなやつなんですけどなんかそこにね こ, この閉店セールにねお買い物に、ね、行ったんですよ、夢の中で。 なんかね、テレベや風のなんかモフモフふわふわなやつだったんだけどなんかそれがねよいしょ。 っってて緑の目ってマジでやばくーのいうよいしょ。なんかこういう かわいいかわいいさあ そ, うそうこんな感じの変わらないぐらいがなんか、はい、廃棄処分在庫処分みたいなやつであって、で、なんかこれのね、値札が付いてるじゃないですか。これ何な ん, なんですかねさっき帰ってきますけどもね。よーいああ、ははは。ははは。はは ねえこのねだんを下げられてさこうなんか、もうすぐ廃棄処分もうすぐ捨てられるんです私、みたいな目で見つめてくるとさなんか、こう、シンパシーみたいなもの感じちゃうじゃないですか。ねこの年末で。 消されるんですみたいなさもうそんなこと言ったら買うしかないじゃないですかと<笑>、はい、<笑>いうことでね、まあ、この55円にね作業されたこクマのぬいぐるみを買ってきましたっていうね夢を見たんですけど。<笑> なん書きついてるけど<笑>めちゃんごめんまあそんな感じですかねまあなんだかんだでねこういうねイラストなんかほんとに初めてなんですよ触ったの初めてなんだけどまあ、なんだかんだこう形にはなったじゃないですかやっぱりねまあ、コンパイルハートさんなんでイラハートもね、まあ、こういうなんかかわいい萌え絵みたいなやつをねこうなんかまあまあまあ描けるんじゃないかなっておいみっきりは ね、こうもしかしたらねつなこうママにね近づいくことも夢じゃないのかなって思うのでママが見てたら怒られるかな<笑>まあ目指せつなコママっていうことでねね頑張っていきたいと思いますえええなんかその苦笑いみたいなのけっ込むんだったら突っ込むで、ね、突っ込まないんだったら突っ込むんだったらっっだったらっ あの、イルハートは、あの、子供の頃とかはさ、あ, あ、よく描けたねーって褒められてたんですよ。え、もう、え、フォトシの練習会じゃ描けてるじゃん、いいじゃん、なんか、でも、使い方っていう、絵の描き方っていうよりは、あの、あれがいい、この。え、色の選び方はね、本当に教えてほしいかもしれないです。<笑><笑>はい、えっと、描き終わって。っ 感想は<笑>見てたら分かるんじゃないですか<笑>。まあねあのあれですねやっぱりバーチャルだからって何でもバーチャルでできるわけじゃないんだなって思います<笑>いや何て言うんだろうなーなんかこう自分でねやってみることで改めてねこの「つなこママ」とかはねもちろんなんだけどなんかいつもさイルハトの絵とかをね書いて Twitter にくれる人とか。 めちゃめちゃすごいんだなって改めて思いましたいやなんかねこう手先が器用な人って素晴らしいなって<笑>素晴らしいなってななんだなんかすごい上から何か手先が器用な人っていいなすごいなって思いましたまあでもねこう イラハートにはね、つなこママっていうね、こう、心強い味方がいるのでね、も、ま、う、あ、もしかしたら、もしかしたらちょっとさ、弟子入りして、弟子入りなのかな<笑>弟子入りして、こう、次回ね、このおが描き会やるときには、もうなんか、めちゃめちゃ上手くなってるかもしれないのでね、それも期待しといてください